やっぱり嘘だったわけですね。どうも、政治いろいろの学部です。誰も見たことのない国を作ると、高らかに宣言して始まったムンジェインの5年間。そのムンジェインの5年間が終わろうとしていますが、ムン大統領の言う、誰も見たことのない国とは、 誰も見たことがないくらい嘘の欺慢にまみれた国だったということでしょう。朝鮮日報の記事を一部引用しつつ内容を見ていきましょう。なお、この記事は原文が韓国語で書かれており、それを自動翻訳したものですので、一部読みにくい文章になっていたり、意味が通じない部分があると思いますがご了承ください。本来の意味を損ねない程度に威訳しつつ、 進めたいと思います。それではいきますね。2019年7月、日本は経済報復措置を発動し、韓国の半導体ディスプレイ主要酸素材の輸出規制を強化した。当時、政府は日本からの素材、部品、設備の自立を宣言し、大型技術開発支援と、 関連企業育成策を発表二年後の昨年7月、ムン・ジェイン大統領は業績報告会見を開き、日本の奇襲攻撃に直面しても自立を達成したと発言している。とのことで、まず今になっても経済報復措置などという言葉を使っている韓国マスメディアのレベルの低さと先導っぷりに呆れ果てるばかりです。 当チャンネルでも何度かお伝えしていますが日本の輸出優遇措置撤廃は報復措置などでは決してありません。大量破壊兵器に転用可能な物資について定めた報告規定を韓国が守らず、再三にわたって日本側から協議を求めたにもかかわらず、韓国が逃げ回っていたため、何に使われたか明らかにしない国に、 無条件で輸出することはできない。他の優遇措置を行っていない国々に同様、厳格な規定を守ってもらうしかない。ということで行った措置なわけです。こういう本当は韓国が悪いことを覆い隠し、すべて日本が悪いという嘘800の報道を韓国メディアが続けているので、韓国人はいつまでたっても学習することができないわけですね。 文大統領はこの韓国メディアの先導をうまく利用した感があります。いたずらにナショナリズムを煽り、全く意味のない反日を煽り、二度と日本に負けないなどと威勢の良い言葉を吐いて、自身の支持率向上につなげたというわけです。続けます。しかし、過去4年間の政府貿易統計を分析した結果、 日本から輸入した素材、部品、装備は貿易紛争前の2018年よりもむしろ昨年増加した。2018年、日本の小型部門輸入額は381億ドルだった。日本が経済報復措置を行った2019年、一時329億ドルでうずくまった輸入額は、翌年、 340億ドルに跳ね上がり、昨年は395億ドルに急増している。小口輸入品全体に占める日本のシェアは、2018年の 18.3% から、昨年は 15.9% とやや低下したが、昨年の半導体景気は空前の好景気となり、小口企業全体の収入は2018年と比較して、 20増 と, なったとのことで、日本による優遇措置撤廃、いわゆるホワイト国外しが行われたのが2019年。この2019年こそ、輸入額は329億ドルと、前年2018年の381億ドルから減少したものの、2020年には340億ドル、 2021年には2018年を上回る395億ドルを輸入しています。2020年前後から韓国メディアは幾度となく、韓国復化水素の国産化に成功というニュースが紙面を飾っていました。一部日本マスメディアもこれに追従し、韓国が国産化に成功、日本の優遇措置撤廃は裏目に出て、 逆に輸出量、シェアを落とすことになったという論調のニュースもよく見かけましたね。これが全て大嘘だったわけです。ムン大統領の二度と日本に負けない発言も、自立を達成した発言も全部嘘。もう本当にどうしようもないくらいみっともなく、情けないとしか言いようがありません。しかし、ムン大統領はそう言われても、 言いい逃れできるような策をししていました2018年の輸入額より2021年の輸入額が増えたものの輸入額全体に占める日本からの輸入の割合は 18.3% から 15.9% に減少していますつまり見かけ上は日本からの輸入額を減ったとも言えるわけですただし 減ったのはあくまで輸入額であり、日本産の割合は減少していません。そうです。迂回輸入です。続けます。2019年の日本における輸出規制産品目の一つであるフォトレジストは、日本の輸入依存度を2018年の 93.2% から昨年は 79.5% に引き下げた。 これは代替サプライチェーンであるベルギーが発掘され、フォトレジストの輸入が10倍以上と大幅に増加したためである。昨年のベルギーへの輸入比率は 15.8% を占めていた。韓国政府は日本への依存度低減を実現すると発表した。しかし日本の経済誌日経は、韓国のフォトレジストベルギーの輸入品は 日本の JSR ベルギー工場で生産されていると報じ、虚偽の数字を発表したという。製造国だけが変わり、現在も日本製であると言われている。同じく規制されていた高純度復活水素は、ソルブレインや E&F テクノロジーなど、一部の国内企業が現地生産している。製造技術を確保して生産しているとはいえ、 日本の陰から解放されたわけではないこれは、高純度復活水素製造のための原料供給から製造まで、関連企業がすべて日本の化学会社と出資を生まれた合弁会社であるためである。ソルブレインは、日本のステラケミカル、マルゼン製薬と設立した合弁会社から原料の供給を受け、E&F テクノロジーの 高純度復活製造関連会社である FEM テクノロジーは日本の森田科学と設立している。とのことでお分かりでしょうか自立、国産化という大層ご立派なお題目とは裏腹にフォトレジストに関しては輸入先を日本からベルギーに変えただけというわけです。しかもベルギーからの輸入品は ほぼほぼ日本産というオチまでついています。吉本新金記もびっくりの見事なオチですね。高純度復活水素も同様、国産化と言っておきながら、その国産企業は全て日本企業との合弁会社です。自立も国産化もほど遠く、日本の技術がなければ何もできないことは明白です。そもそもからして、 日本が韓国に対して経済制裁を加えようとするならば、優遇措置撤廃などというまどろっこしい方法など取る必要もありません。もちろん、優遇措置撤廃もそれなりに効果のあるステルス的経済制裁だったと言っても間違いではありません。韓国の主要産業である密貿易、手取りを潰したわけですからね。イランがこの密貿易の停止によって、 大仏生産がでできず激怒ししたのは記憶に新しいところです日本が韓国に経済制裁を実行しようとすれば簡単です。邦銀が韓国から資金引き上げを実行すれば、韓国経済は一瞬にして崩壊し、ウォンの大暴落を引き起こすでしょう。韓国経済はすべて日本に依存していると言っても過言ではありません。にもかかわらず、 文大統領は二度と日本に負けない、自立した国産化に成功したと言っているわけです。甘ったれといえばこれほどの甘ったれもいないでしょう。日本政府が韓国に経済制裁をしたところで日本側に困ることは何一つありません。さっさと目に見える形の経済制裁に踏み切ってほしいものですが、まあもう少し時間がかかるでしょうね。 まだ韓国から絞り取れると考えているアメリカ・イギリス企業が少なからずいるようですから、これらアメリカ・イギリス企業がもう韓国からは絞り取れないとなったとき、その時こそが経済制裁発動の時であり、そうなった場合、韓国という国は一瞬で吹っ飛ぶことでしょう。ということで、今回の動画は以上になります。